はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、いつもの動画と違ってコラボ動画となっております。もちろんね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、自己紹介の方お願いします。はい、でしょうか。えー、蕎麦料理研究家、ディーンボーカル、池森修一です。よろし く, ろしくお願いします。お願いします。<笑> その方が分かりやすいから<笑>いやほんと今回はですね、うん、あの僕が以前ちょっとあの動画で徹底させていただきました、うんうん、坂井にございます叫びあんさんという蕎麦屋さんがいまして、うんうんはい、そこを知ったきっかけが、うん、池森さんが「マツコの知らない世界」というテレビ番組の方で、うん、蕎麦の神だと、うんはいまあ、称されていて、うん、それがもう気になりすぎてでその動画を見てくださったのをきっかけに、うん、今回お声がけをいただきまして。うんまあ、あの池森さんその 蕎麦研究家という名前がある通り、はい、いろんなおそばのアレンジを作っておられまして、うんはい、今回のねちょっと4品<笑>目の前にとんでもないようなんですけど、うん、作っていたただきました<笑>ありがとうございます今本当にそばを作って、はい、おいしいって言われるのにね喜びを感じてるんですよ今、はい、いやもう本当に 研究家を超えて、飲食店さんなんなですそうそ う, そ う, そう音楽も一緒だなと思って、はい、コンサートやってっお客さんみんなわって喜んでくれたり感動してたり、はい、涙してくれたりするじゃないですか。はい と作ってるその表情が楽しそうで楽しそうで<笑>うずっとニコニコされてたんで<笑>いやどうなるかラスさんの口に合うかいやじゃちょっと早速ね、うん、あのお蕎麦なんで伸びちゃうといけないので、うんうん、ちょっと食べちゃっても大丈夫です、ね、もちろんですありがとうございます、はい、じゃそしてちょっと会話の途中ではございますがとんでもなすみませんいただきますお願いしますありがとうございますじゃまずね一品目、うん、あのあったかいお蕎麦これ一品だけなので、うん、先に作っていただいた沖縄蕎麦ですよね、うんうんうん、めちゃめちゃうまそうじゃないですかこれラフテこれラフテなんかもう本当に ものの十分、二十分、三十分ぐらいでしたよね10分<笑><んか><笑>下茹での時間がいなかったんですけ ど, ど, ど、うん、下茹で以外の調理で言ったら本当に十分かかるわけですねそうそう ね, そうそうねちょっと言いますかつゆ飲んでます。ください、はい、あれシンプルなつゆでしたよねうんじゃ行きますあ、沖縄そばだ<笑><笑>沖縄そばだえあ、沖縄そばだ<笑> あのドッコーヌの家庭でもあるかつおだしはい、本だし確かにまあ沖縄ってそのスープがもともとかつおがメインじゃないですかそうそうそうすごいっすよマジでこれ<笑>ちょっとお蕎麦いかしていただいていいですかもちろんですお蕎麦も今日ご用意いただいた中で一番太めの感じですよねそうですねこれとこれ、うん、あの池森ブラウンのニハチの極めてブランドなんですけど、はい、これはねニハチの極みをベースの新そばス。あじゃあ今年の今年のです、はい、これは新そばこれいただきます<笑> <笑><笑>これ来たよ、静かなうまいが来たよもともとあの、沖縄そばっていうの中華麺風というかお蕎麦にすると全然違いますね、うんうん、食感とかも良くてこれ乾麺なんですよね乾麺なんですよ生麺ぐらいコシがしっかりあって、うんうんうん、香りもありますし、うんうん、おー、目の前で見たぞ<笑>箸で入る量ももる、ねうん、<笑>すごいね<笑>すち ょ, でちょっとこれラフテーもいいですラフテー食べながらぜひラスカさん でいってくださいうまい<笑>やったでも僕正直そういうその現地の、うんうん、その乾麺を使ったような沖縄そばよりもこっちの方が好きかもしれないですね、うんうんうん、現地はやっぱあれ現地いつからね、うん、またあの沖縄のあったかい空気とね、うんうん、よきタイミングで夏カさんあっこれがこれグースだね これ結構辛いですよね。これ辛いですからね。あの事故にならない程度。<笑>ちょっと軽めに。軽めにいってください。うん。う完全オッケなすね。あ、これですね。これですね。オッケなけましたね。あ、うまい。うん、<笑>早い。すごいね。すごい。あとほらね、ラスカルさんってうもう食べ方が綺麗ってね、みんな本当。ありがたいんですけどね。うん。あ、うん、うん、まい。 うーんねちょっと最後なんで、はい、実はね池森幸せの出汁っていうのを作りまして、はい、<笑>これさっき言ったかつお酒なんですけど、はい、これ何でもいいんです飛鳥、うん、さん自分でラーメン作るじゃないですか、はい、味変でちょっとこれ<笑>振ってみてください出汁粉ってことですよねはこれめっちゃうまいのができちゃったんですもう出汁ですよねちょっとそこらへんを味変でまた あ, あ全然違うな 全然違いますねこれね。なんかあの両手、まあ、ちょっと両手っぽくないでしょうう。深みがずっと出ますね。あ, あ, あ, あうまっ。こうするとこう何段階もなんか飽きずに最後まで食べられるかなと思って。じもチャーハンとかも書いてありますけど。んね、あのいい塩味系っていうんですかね。あっち系のチャーハンとめちゃめちゃ合いそうですね。永、う、遠、んうん、ループだし。うん。う, んうん、うまっ。もう200グラムだ。<笑> あっという間ですうんいやほんとこれ入れてそのそばの香りつっててものすごい今上品なんですよ<笑>ものすごい美味しいですよねこれがよかった次行かないと言ったはざ<笑>ですねしゃもあるんでじゃ<笑>次移りましょうそしたらこちら2品目がジェノベーゼのおそばということで見たことあります皆さんジェノバですよ<笑><笑>まあ普通ねジェノバで使うのが、えー、とバジルとかだと思うんですけど、まあはい これは大葉を使って作ったジェノバソースになりまして食ったことないですねマジですかはい。じゃあちょっと食べるときにあのオリーブオイルさせあっ食事に最後にオリーブオイルを一匹いいっすねどうぞおはようございますはい<笑>、うん、う違和感全然ないですね、うん、違和感が全くないえむしろやっぱバジルよりもその酸味というか爽やかな香りがあるので これお蕎麦こっちの方が絶対合いますね。うん、普通のバジルよりも。爽, 爽やかっすよね。あのオーバーのジェットは。うんうんま、<笑>レモンいいですか。まあ、ぜひしょだとか、うん。すごい本当は入っていく感じとかも。<笑> うちのスタッフがもう本当に綺麗綺麗ってって、洋風の代わりはするんですけど。うん、しっかりとどこっとなくその和食感というか、お蕎麦感って残ってて。うんうんうん、これ不思議ですね。これあれです。ロスカさんさらしなそばす。これがさらしなそば。蕎麦はい、あっ<笑>なるほど。チーズ忘れて美味しく。ぜひパルメージャン。あ、うん、ちょっと味変で。うん 乾麺のそばにチーズかけるってね。いや多分乾麺作ってる人ひっくり返ってるね。ねえってなってますよね。<笑>そんなことで作ってないんだけどみたいな。じ<笑>ゃ、これいいですね。うんうん、レモンも、ね、あの、全然もっとたくさん例えば用意しておいて、ガンガン絞ってっ。でても、全然部です、ね。はい 逆にバジルでこんだけレモン絞ると喧嘩しがちだと思うんですよねでも大葉 の, この爽やかな酸味があるからこそ、うんうんうん、レモンいくら絞っても全然喧嘩しないですねなるほど一瞬ですね<笑>一瞬です ね, <笑>ですねいやうま もう二品が。が二品目もめちゃめちゃ美味しかったです。うん、そしたら早速三品目ですね。うんはい、こちらが革命つけそばけそ、はい。これめちゃめちゃ美味そうな香り、うん。早速ちょっといただいちゃっていいですか。もちろんです。うん、先におそばだけいかしてね。あもちろんですもちろんですもちろんです。きまではちょっともう味付いてるやつだったので。はい、うん。 コシコした食感っていうんですかね、はい、歯切れの良さがすごいですね、うんうん、こんなに歯切れいいんですけど、ちぎれないんですね、うん、うまっフラッグシップですね、池森ブランドの中で、うん、一番まあ、旅立ってる、はい、ニアチュの極みっていう不思議となんか、ごまっぽいようなこわしい香りっていうかねお蕎麦独特の、うんうんうん、あんな感じの香りもあってこれ、うんうん、そのまんまでも全然いけますねマジっすかすごいすごいね うんいい香りするんだよないただきます、うん、なんだこれ<笑>めちゃめちゃうまい<笑>よっしゃーベーコンみたいな香りがするんですよね で, でもどっかにも動物入れてないでしょ入ってないんです作ってるからで見てるから香りは本当に香ばしいベーコンのような香りがあって、うんうんうんうん、でその奥にこの魚介の美味しい鰹の香りがあって、うんうんうんうん なんですかこれはだからね、これねなんでかわかんないけど動物が入ってるようなフルーツ<笑><笑>絶対ベーコンいるような香りするんですよねうまっ<笑>あの魚粉もすごい絡んでくるでしょ<笑>かつお節いやこれはいくらでも受けちゃいますね<笑>うーまっ お店はいつオープンですか。<笑>本当に食べに行きたい。本当。やったー。で<笑>最後ね、これ食べれるじゃないですか。ここにそのそば粉の配合が多いので、はい、結構ドロドロなそば湯ができちゃうんです。はいはいはい。そば湯をね割って最後ね、わちょっと締 め, 締め締めてもらいたいんで。<笑> に終わりってことですねいいはいお願いしますちょっとラスカさん好みもあるんでちょっとこれで混ぜて、はい、ちょっと味のこそをチェックしてみてくださいもうちょっと、はい、いいですかそういいです、絶対ですかそば岩ってあったくなった時にああ、めっちゃきません、はいはい、こ, れこれまた増しますねラーメンじゃねえよなっていう、うん、どこにも動物系入ってないな。めちゃめちゃ<笑>ちこれがちょっと追加してみてください<笑> あ, あ一気に様変わりしますね香りが、うん、ああうまい、うん、いいですねなんか言葉が出なくなってきちゃったんですけどだんだんとああこれ本当に美味しい時ってそうだもんね、うん、なんでなんですかねなんでラスカさんこれ豆腐系が出てきちゃうんだろう全然入ってないのに入ってないですもんね分かんないんですけど、ね、だってラーメンだって相当食べてきてるでしょはい なんでなんでしょう。<笑><笑>革命としか言いようがないというか<笑>うん。いや、うまかったえすっげー綺麗、もうめっちゃ綺麗、ついも<笑>これめちゃめちゃうまかったですよっしゃー<笑> そしたらこちらが最後の一品ということで、はい、ベーシックなつけそばですよね、はい、これはじゃあおそばさっき頂 い, いた2種類と、うん、これつゆが甘口と辛口に分かれてる方た、ね、こっちが辛口です向、はい、こうが甘口なんですけど口で、はい、で辛口は当然わさび甘口って食べると最初はあっまって思ってたんですけど俺も九州の方行って食べた時に、はい、めっちゃ癖になります<笑>どんどんどんど ん, どん<笑>で甘口のつゆにそのゆず胡椒入れます そばは西森ってあの、はい、ラスカーさんのオーダーだったんで、はい、こっちは香りの外液っつって、はい、10割なんですけど、はい、1割小麦を足すっすあはいはい19とはまた違う、はい、でこっちはあのジェノベでジェノベで使ったさらし菜28のさらしナです、はい、この2種はねすごく食べ比べには面白いと思いますあいただきますさらしながら それはおチョコに入るレベルですからね。<笑><笑>大丈夫そうですかね。<笑>うん、またつゆも、なていうんですかね、そのみにん臭さ、うんうん。あとは料理酒臭さっていうのがなくて、うん、すごく辛口なんですけど、すっきりとしてるので。うんうんうん、本当にこういうサラシナんのような、この優しいお蕎麦にはすごく合いますね。う, んうん、うまい。<笑><笑>最後にベーシックな、おりそばを食べるっていう。<笑>うーん。 いいですか。うん。うんうんうん。これ香りが全然違いますね。すねこれが二種の楽しみ方ですよね。香ばしさはこっちのはすごいですね、うんうん。甘口いかせていただいて大丈夫ですか。ぜひぜひこれも、うん、全部いかせていただいて。はい 嬉し山毛、ね、う, うまい<笑>あと普通のこのめんつゆのその、みりんの甘みっていうんですかね、うんうん、それとまた違った、うん、優しい甘みなんで、うん、これいいですね、うんうん、すごく合うでしょあものすごく合いますた、うんうん、柚子こしょうがいい仕事しますね、うんうん、今話しているとこう<笑>鼻に抜ける香りがふ<笑>、うん、<笑><笑><笑><笑><笑>っふっふうふっふなふっふっふっふっ なんかもう面白いでしょうで、ね、同じつ雨甘口と辛口だけで調味料使えるのに全く別物になりますねうんうん、うんうんうんうん、甘口と辛口をラスカ、ももうミックスしてもらいたいですああブレンドブレンド最後はこれでまたあのフィーバーしますから、うん、<笑>いいね いいリアクションお互いの良さが消えてなくて、うんうんうんうん、辛口のすっきり感も残ってるんですけど、うんうん、甘口のまろやかさが加わって、うん、なんか不思議ですね、うんうん、<笑>後輩後の乾麺どうです か, か、うん、今までお蕎麦で味わったことないこの歯切れの良さとか、うんうんうん、弾力っていう部分が本当に新体験ですね、うんうん、今までの思ってたお蕎麦の食感ではないので、うんうん どっちかっつったらもうむにっていうか、はいはいはいはい、ああいう感覚だったんですけどちゃんとシコシコしてて、うんうんうん、パツッとハゲんのよくてそば、うんうん、ってこんなんなんだって今改めて思ってますね、うんうん、これも最後はやっぱりそばつゆで締めてもらいたいですーもう最後なんかもう全然全然混ざっててもね美味しいですっこれそのままいただしてますけども も, もったいないので白と黒がもう混ざっちゃうのものねまたうまいんすよ。<笑> あえもいもでも混ぜても美味しいですね。うん。ああ。うん。今日の収録幸せですね<笑>本当に。蕎麦言ってもいいですかお願いします。こさ平気ですか。こさもバッチリ大丈夫です。ああここにですねまあもちろんまたこれも入れてもらいたいんですけど、はい、その後にこの分け徳山野崎さんっていうもうミシュラン撮ってるはい。 す, すごい素晴らしいレジェンドの料理人がいるんですけど、はい、野崎さんがプロデュースしてる七味じゃなくて味なんです味10個の辛み入った薬味なんですけど、はいはい、これちょっと最後まで一振りこれ入れるんですか、はい、あ、はあ、これもですねそれも、はあ、に多分幸せホルモンが出ると思います これで完成ですね。完成しますよね。蕎麦ってそんなにお腹いっぱいになる食べ物じゃないんで、最後蕎麦で締めると。ご満足感が得られる。ほっとしますね。うんうん、<笑>でも四食目だからね。<笑><笑>らいすげえ<笑>。で、ごちそうさまでした。終始革命でした、本当に。せっかくのエンディングなのに、いろいろ紹介したいですけど。うん 全然言葉が出ててこなくいいや嬉しいです<笑>それはね多分ね視聴者の皆さんに伝ってますよねおいしいのはもちろんなんですけど驚きもありますし、うんうん、かつこんだけ驚けるのにすべてがお手軽っていうほ、うんと、うん、今主婦の方なんかは、うんうん、すごく試しやすいレシピがたくさんあったので、うん、とぜひ試してほしいですし、はい、あの概要欄に記載してあります、うんうん、池森さんのチャンネルの方には今日、うんうん、だいたメニュー以外のアレンジレシピなんかもたくさんございますので、うんうん、ぜひねそちらもご覧いただければと思うんですけどももう今食べて今僕はもう完全にファンになってしまったので、うん 味に、うん、食べる風呂を巻き込んだ。いやもう本当にぜひ皆さんもその今回コラボしたからといって、今回だけではなくて、うん。ちょっと今後もこの池森さんの新レシピをね、随時見てください。参考にしてください。確実に美味しいものしかできないと思いますので。<笑>出張で蕎麦作りたりもしますから。よかったら声かけてください。出張蕎麦いいですね。出張<笑>いいですね。いいでしょし ペ, ペペロンチーノとかね。あ、すっごい。食べたい。<笑><笑>ちょっと今後もね、まあ今回はこういった食堂という形でコラボさせて。 いただきましたが、はい、それ以外の形もね、うん、もしかしたらまたコラボあるかもしれませんので、うん、出料理人として、あのー、柴<笑>さんみたいに<笑>今後ともよろしくお願いしま す, いします、はい、改めまして、えー、池森さんのチャンネルの方は概要欄の方に記載ございますので、そちらをぜひご覧くださいありがとうございます、はい、今日は改めてごちそうさまでしたどうもないですいやまたよろしくお願いしますお願いします